前回、カンロじミツリが登場したところで終わった刀鍛冶の里編第4話あ。そして今回はそんな刀鍛冶の里編第5話の先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思っております。はい、ということで原作ですね、110話の後半から113話まで今回は進むんじゃないかなと思っておりますので、皆さんぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速やっていきましょう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 はい。えーと、ときとう一郎くんがですね、鋼塚さん、そして金森さんを助けに向かうとですね、えー、そこには上限のごの玉ょっこがおりますよということで、いやー、やはりですね、一番いてほしくない場所に、えー、鬼っていうのはいるんだよね、と。で、そしてですね、この上限のごの玉子っていうのは、あなかなか古速な手段を使うので、いやー、鬼としては最高のね、やっぱり鬼となっておりますね、はーい。 でですね、今回ですね、こんな感じで、玉っ子のですね、自己紹介、そして、えー、芸術作品の紹介というね、えー、パートがあるんですが、こちらのシーンがですね、いやー、なかなかですね、グロくなるというか、いやアニメの方だとね、いや、どうなるのかねいやー、ちょっとね、なかなかむごいシーンになりそうだなと思っているんですよね。えー、断末魔のシーンがですね、なかなかちょっとね、えー、やばくなりそうだなと、 思っているんですがあそんなですね芸術作品にブチ切れる時と無一郎ということで、えー、こちらからですね戦闘シーンっていうのが始まっていきますはいということでおいいい加減にしろよクソ野郎がということでねまあ、そんな感じで玉子 vs 時と無一郎が始まっていくんですけどもいやーやっとですかーって感じでねいやーもうついに多分今回5話で いや、始まるところが見れるんですけども、いや、やっぱりね、刀鍛冶の里編はね、うん、柱の戦闘っていうところがかなりの見どころになってきますので、やっぱり後半に向けて、えめちゃくちゃ盛り上がっていくのかなと思いますよね。はい。で、そんなですね、魚っ子の技も見れますよということで、こちらでございます。はい。えー、魚っ子の技なんですが、血気術、水獄鉢ということで、いやぁ、悔しいけどめちゃくちゃかっこいいですよね。で、アニメでこのシーン、 めっっちゃ見たいいなと思っているんですがあこの技はですね、鬼狩りの最大の切り札である呼吸をですね、封じられる技で、気殺隊にとってはかなり厄介な技ですということで、えしかもですね、この技はあ簡単に抜け出せない耐久性もあるのでえ、無一郎君にとってはですね、かなり危ないというか、気、まあ、殺隊にとってね、なかなか厄介な技なんですよね。え呼吸も封じられるし、抜け出せないということで、いやー もう1 6も苦戦してしまうんですがそんなですね玉子の強さっていうところがまあ、今回見えてくるのかなって感じでございますよねいやーそしてここからどのように抜け出すのかっていうところもかなりの見どころなんですがいやーやっぱりね血気術ね、えー、作画エフェクトそしてアニメーションがですね、えー、なかなか楽しみだなぁと思っておりますねは い, はいはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということで、えー、そんなですねカンロジミさんがついに3 観戦いたしますいや、前回、か路寺光つりさんがですね、えー、こちらの里に向かっているところで、えー、終わったんですが、あ今回はそんなね、か、えー、路ろじつりさんの活躍っていうところがね、まあ、見えてくるのかなと思いますね、えー。第1話以来のね、登場ですので、いやー、なかなかですね、待ったんですが、いやー、いよいよか路寺さんの、 戦いが見れるというところで、私はめちゃくちゃ楽しみにしておりますね。はい、いやー、見れるのかーって感じで、本当に嬉しいんですが、そんなですね。甘露寺光さんの技、恋の呼吸、初恋の罠泣きなんかがですね。えー、今回見られるよということで、いやー、めちゃくちゃ楽しみなんですが、こちらの技はですね。えー、罠泣きとい、まあ、う言葉があるので、えー、罠泣きの意味から解説していきたいなと思うんですが、罠泣きとはですね、恐怖、緊。 寒さなどのために震えることということでえつまりこの技っていうのはあ恋の呼吸のね初恋のドキドキという意味をですねえ表しております観路寺さんらしい技名ということでねいやめちゃくちゃいいなと思いますし初恋のバナナき初恋ということで最初にふさわしい技だなと思っているんですよねいやーなかなかですね私楽しみにしているんですがいや観路寺みいな さんねいや、なかなかですね、こんな感じで、えー、動かない方がいいですよと。お、たぶあなたは内臓が傷ついているから、ということでね。いや、なかなかイケメンな描写もあるんですよね。いやー、このギャップっていうところも今回見えてくるので、いやー、めちゃくちゃ楽しみにしておりますね。えー、かんさんの可愛い描写、そしてかっこいい描写っていうのがあ、今回見えてくるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということ でネズコのですね血によりバッケツ島になりますよということでいやーこちらめちゃくちゃ楽しみなんですが、えー、今回ですねそんなかまど炭治郎のですねバッケツ島といえばあの刀火事の里編の PV で描かれていたねあのめちゃくちゃ強調されていたパートおそこがですねこの第5話なんですよねということでめちゃくちゃですね盛り上がる回になりそうな気がするんですよはいでそしてです、ね このバッケツ島というパートを通して、物語としてもですね、進んでいくパートがありますので、続いての見どころということで、こんな感じでね、かまど炭治郎と次国より一の姿が重なりますよということで、いやー、こちらのシーンはですね、オープニングの方でもなかなか強調されていたね、あのシーンでございますね、刀鍛冶の PV の方でも強調されていたパートなんですけど、いやー、やっぱりこちらがですね、めちゃくちゃ楽しみになってきますよね、 はい。で、こちら物語としてもね、やっぱり進んでいく描写ありますし、えー、まだまだかまど炭治郎っていうのは成長があ見えるんだなっていうところが、まあ、今回感じられるパートですので、いやぁ、そちらが本当に楽しみでございますね。はい。で、そしてですね、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、日の神かぐら日雲の竜かぶり舞でございます。 いやー、やっぱりこちらのシーンがね、今回見たかったよね、ということで、まあ、第5話ではあ、そんな反転具のね、えー、終止符というかね、激戦が行われていき、まあ、一つちょっとね、着眼点というか、まあ、あの、一つ落ち着くパートがあるんですけど、まあ、そんな日の神かぐら二中の竜かぶり舞いでございます。えー、かまど炭治郎が起点となり、物語を動かしていくということで、えー、やっぱり主人公ですよね、ということで、いやこちらのシーンはですね、 が含めめちゃくちゃ楽しみとなっております。えー、原作の方では見開きのページとなっておりますので、やはりですね、アニメの方でもなかなかの気合が入ってくる、えー、パートになっているんじゃないかなと思っております。えー、そんなですね、日の神かぐら二中の流かぶり舞、いや、ぜひともですね、注目なんですが、えー、続いてですね、こちらということで、えー、そんなですね、品津川玄也のですね、様子がおかしいということで、あれと、 愛説をですね倒した品塚は原野なんですがあれ なんか前回からといい、えー、品津川玄也はですね、どうやらなんか人としてはおかしいようなね、えー、描写っていうのが多々あったんですが、あ、こちら、あ、姿がですね、まるで鬼じゃないかということで、あれ玄也の秘密おかしいなということでね、いや玄也は人間なのか、はたまたということで、いや、そんなですね、パートっていうのが今回描かれていきます。はい。 いやー、なかなか、ちょっとこう、物語の真相に近づいてくるというかあ、それぞれのですね、魅力だったりとかあ、詳細っていうのが明かされてくる、まあそんな第5話なんですが、あ続いての見どころはですね、こんな感じということで、えー、さらに5体目の鬼がいるということで、えー、ハンテングのですね、5体目の鬼を探す、えー、かまど炭治郎となっております。はい。 がいいるぞととうことに気づくんですよねはい。で、そんなパートがですね、描かれていくんですが、いやー、やっぱりですね、ハンテングなんか色々とおかしかったですよね、ということで、えー、最初のさ、あの、ハンテングの本体というか、一番最初に登場した鬼が、あいない時点でなんか変だなと思ったんですが、まあ、そんな5体目がね、今回登場したところで、まあ、刀鍛冶の里編の5話はあ終了するんじゃないかなと思うんですけども、まあ、 今回の見どころ全体的に見るとこんな感じでございます。 いやー、第5話はですね、なかなかの、いやー、ちょっとね、素晴らしい回になるんじゃないかなと思います。まあ第4話の方では、まあテンポが悪いとか、いろいろね、えー、言われておりまして、若干不評だったなと思うんですが、いやー、今回ですね、第5話の方ではあ、そんな不評っていうのを覆してくれるぐらいね、物語の面白さ、そしてアニメーションの面白さっていうところが、まあ光っていく回じゃないかなと思いますので、えー、皆さんぜひともリアタイでね、一緒に 見ましょうということで、えー、そんなですね、第5話、ぜひともよろしくお願いします。ということで、皆さん、今回の動画良かってた方は、高評価、そしてチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。それでは、皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。うっ